日海の食うたにようこそサけ本日はこちらではごゆっくりお楽しみくださいファミリーマートコレクションの厚切りポテトチップス4種類とクレーンビスケット食べたいと思いますあ厚切りというだけやってない<笑>お袋も大きいですねはいうま塩濃厚サワークリームオイルバター醤油ちょっと見えにくいですけどのり塩 <笑>スプレーン見つけてちょっと異色ですが<笑>では小さな粉<笑>塩からいってみましょうか<笑>わわギザギザで分厚めですね以前食べた通常版と比べるとではどんな味なのかいただきます分厚いとやっぱりザクザクとして食べ応えありますねそしてその分うまみもしっかり感じられて美味しい こういうの本当にもっと食べたいって思えます。チャンネル登録よろしくお願いします。塩気のあるポテトチップスの後とに甘いビスケットって最高ですね。ちょっと味も変えてみようかな。これも他の味食べたい。最初に食べたこちらのうま塩味これは本当に分厚くて歯ごたえのあるポテトチップスといった印象でした。 やっぱり塩味なのでシンプルでよくも悪くもそれ以外に特徴がないというかそんな感じでしたねただ量は多いのでたくさん食べたい方にはおすすめだと思いますでこちらの濃厚サワークリームオーニオン味これはどっちかというとサワークリームの酸味がマヨネーズのような味わいを出していましたねただ玉ねぎはそんなに強くなかったですなので酸味のポルトチップスが少な方にはおすすめですねで続きましては<笑>バター醤油味 これはバターの香りがかなり方向で一口目を噛んだ瞬間いやもう袋を開けた瞬間から香りがしてきましたちょっとお醤油は行方不明になってる感もありますがバターの香りがそれを補ってあまりある凄さがあるので自分はこれが一番今回の中ではお気に入りですねもう先に言っちゃいましたけどバターを楽しみたい方にはぜひおすすめで代表こののり塩味この海苔も結構風味が出ていて で、入れた瞬間に青っぽいっていうと言い方悪いですけど磯の香りが口の中に広がってきて美味しかったです薄塩よりももうちょっと味が欲しいなっていう方はこちらおすすめですねでクッキー最後に食べたプレーンビスケットこれはもうシンプルにサクサクと食べ進めないので味しいビスケットでした甘めなんですけど、まあ、直前までポテチョを食べてるのもあるのかもしれませんがそんなに癖はなくて食べやすかったです結構量もありますので皆さんで分け合うのもいいかもしれませんね それでは、まあ、プレーンビスケットはビスケットなので個別に言うとしてプレーンビスケットはこちらの点数にそしてポテトチップス代表のバター醤油味はこちらの点数とさせていただきます<笑>サクサクお菓子美味しかったですそれで「ひまわりをロックンロール踊るかな?」太陽が激しく動いているのでしょうか ご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるお楽しみいただけましたら、もしそうでたらチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いしますではまた次回の演目でお会いしましょう